こんにちは東京木町と申します私たちは東京と港区からやってまいりました普段は荒川の河川敷で練習をしております3年ぶりの小田原エッサホイ祭りですが私たちはこの夏本当に心待ちにしておりましたえ皆さんの前で小田原の空気を吸いながら踊れることを本当に幸せに思っております今年のテーマは ロックテイストのよさこい、えー、このトラガラの衣装とともに斬新なよさこいの舞をお届けしたいと思います。一緒に楽しんでいただきます。さよです。どうぞよろしくお願いいたします。